で我々、ね、静岡市から参りましたよさこいチーム佐渡と申しますよろしくお願いします先ほどの相藤さんお二人で素晴らしい本当に演舞をして会場を盛り上げてくださいましたありがとうございましたえっと我々よさこいチーム佐渡はですね実は静岡市でまだ結成してあ、結 デビューが昨年度の11月なのでデビューしてからまだ3か月4か月ほどの、えっと、まだデビューして間もないチームになりますが、えー、このようにお祭り、えー、参加できて大変嬉しく思います、えー、今日踊らせていただく、えー「ここで輝く」という曲を披露させていただくのですが、えー、先ほどの相藤さんと同じようにですね皆さんのお力を借りたいパートがございます曲の、えー、中盤にです、ね、皆様に、えー、と手拍子をお願いするところで 踊り子の皆さんは鳴子を持って一緒に鳴子を鳴らしていただきたいパートがございますのでぜひあの皆さん協力してお祭り盛り上げていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします、えー、それでは踊らせていただきますよさこいチーム佐藤香ですよろしくお願いします 駿河を貫く輝く本竜駿河を包む青い 期待を今呼び覚ませ。 アトリア突如崩れ来てくれる。突 ん Thank you. ありがとうございました。